バダム幼稚園来ました。クローデットと開始だなよ、ね。よろしくな。ここから回すか。おお、ドワイというのを持ってるのか。助かる。ちょっと間に合わない。 無謀だった ここ回してるから離れなきゃみんな違うところでよかった。 固有で二人見つかったクローデットありがとう。治療してほしい。これで治療して、ありがとう。 きっと一回分ないな。返したいけどスタグレ持もっときたい。ドワイト治療しよう。ありがとう。 手オの回収する前に助けたいタイミングがちょっと遅いまだキャンプって決まってないのに助けたらトンネルされちゃうか仲間がバレそう今のうちだクローデットは治療いらなそうだったから回すか トリオーか。ネア回すスネオンに譲るわ妖怪。スタグレの出番か全然違う。ちょっと早とちりすぎた。 さっきの発電機は回せないから、他回さなきゃ。救助してくれそうだな。もう一人が回してるところに、混ざろう。こっちに近づいてる。今ここで仲間がダウンしたら、発電機が止まってしまう。ネアが隠れてるし、俺が壁に入って俺と、クローデット。 どちらかが狙われるはずだから、なるべく早いダウンは避けなきゃ。狙われるのは俺じゃない。クローデット頑張れ。まずゲートを開けよう。クローデットよく耐えてくれた。 スタグレの用意しとこうびっくりした離れるわけないよな治療してもらおうドワイトはセルフケア中ネア頼むあいたのえ俺見えなかったありがとう ネアロッカーに入ってるみんな来ないかなドワイトが来てくれたしまったもっとフック付近じゃないとダメだクローゼット逃げろ ネアモスタグレ持ってたのかごめん間に合わない結束発動、でもゲート遠いから諦めた方がいいかな みんなーしまった夕夜に深部しなきゃ。 ごめん道かぶっちゃった。ハントレスにいた当ててくれてる。ゲート前注意まさかあの遠い位置から、みんなで脱出できるなんて、ありがとう。